一二三四はい風にも負けず耐えておりま す, ますよーいカメラオッケー音オッケー役者オッケーよーいスタートどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督です監督ですねかなりの頻度で amazon を使います商品を見ていましたところ<笑>えこれいいじゃんというわけでですねもう即購入した商品を今回紹介していきたいと思います商品がですね 雨にも負けずマスコットフィギュア。え、本日届きましたので、紹介していきたいと思います。とても簡単な袋に入っております。開封していきたいと思います。こちらですね、ガチャガチャの景品となっておりまして、実際にね、この監督が購入したのは、もちろんいっぺんですね、まとめて買ったものとなっております。こちらです。じゃじゃんカプセルトイさんから出ています、商品となっております。雨にも負けず逆 逆光じゃなくて、逆風がめちゃくちゃ吹いてる。これは欲しいなと。商品ラインナップを見ていきたいと思います。はい、こちらです。1、2、3、4、はい、5個あります。まあ、監督はね、もうこれ全部揃えたいので、もう一括で買いました。タイはこちらにございます。小さいやつからいきますか。ペリシャ猫。はい。風がすごい吹いております。ー毛がすごいね。え続きましてミケネコ、三毛猫。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 はい。これは見て、この顔みんな想像できるよね、これね。顔を見ると、<笑>こんな感じです。相当頑張ってますけども、やばいことになっても、化け物ですね。で、最後、オールドイングリッシュシープドッグ。は い, い。なんかもすごいかっこいいな、これ。さあ、顔はどうなってるんでしょうか気になるお顔を見せてください。はい。 ちょっと目に隠れてるよ、これ。こんな感じとなっております。はい。では、全員集合。風にも負けず耐えております。皆さん耐えております。風強っ。強風に立ち向かう犬たちをフィギュア化。ガチャガチャでゲットすることができまして、1個300円だそうです。高クオリティなので、まあ、正直全部欲しかったんで、全部いっぺんに買っちゃいました。Amazon で買うとですね、2020円ですね。3515なんで、まあ、全部一発で取れれば1500円で揃うことができるんですけども、まあ、そんなの無理だなということで、こちら2000円を出して、 すべて揃いました。こちらですねテーブルかなんかどっかにねみんなねこの一列に横に並べてね飾っておきたいなと思います。まあ、概要欄にね Amazon のリンク貼っておきますのでぜひご覧ください。この動画最後にですね5種類を、ね、ターンテーブル回した映像も紹介しておりますのでぜひご覧くださいで。この監督ラブでですね自分が好きなものですね最近ちょっと監督フィギュアにハマっておりまして今度どんどんね部屋がねフィギュアに侵食されつつあります。そして散在しつつあります。監督がこれはおすすめな共有したいなっていうものをですね紹介しております。ただ今日は簡単にですね。 終わらせていただきたいと思いますではまた次の動画で会いましょう という早速揚げていいいきたいとい全然これ合わない。